はい、えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生態院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、僕は京都に来ててですね、えー、金曜日の夕方からですね、えー、金、土、日、月と、えー、今が日曜日の夜ですね、えー、明日のですね、また一日勉強して、月曜日一日勉強して、 えー、また車でですね、そのまま帰って、えー、夜中に着いて、えー、火曜日朝から、えー、また治療をですね、えー、頑張っていきたいと思います。三、えー、3月に関してはですね、大分へ行ったりとか、また京都に今日から、えー、今4日間来ててですね、まあほぼほぼですね、まあ徳島にいない、まあ10日以上ですね、県外で過ごしてるっていうことなんですけども、えー、まあよくですね、まあよく先生勉強しに行きますね、ってこう、よく、 ああ、患者さんにも言われるんですけども、やっぱりですね、あの、勉強しない治療家はダメですよ。あの、どんどんどんどんですね、その患者さんのためにですね、あの、ま、治療技術だと勉強なんてね、あの、終わりなんてありませんから、結局資格を取って、えー、それで満足しちゃってる治療家っていうのが本当に多いので、ああ、もっともっと勉強してもらいたいなって、本当に僕はもうつくづく、ああ、思いますね。 あの、患者さんをどれだけ治せるのかって、まあ治療技術に終わりなんてないですから、あーいつまでもいつまでもですね、勉強を重ねて、えー、自分を磨いて、えー、患者さんに還元して喜んでいただく、と、えー、いうことをですねあ、これからもずっと続けれる治療家でいたいなと僕は思っております。はい。で、今ホテルなんですけど、結構ですね、こう、ボロいホテルに泊まっちゃってですね、 あまあ、ここがですね、一番明日の会場に近いので、えー、ここに泊まったんですけど、なんかちょっとお化けが出そうなですね、えー、ところで今撮ってます。これがですね、もう洗濯も今回してきたんで、ちょっとこの、なんていうんですか、あホテルにあったあ浴衣みたいな。 あ奥さんにちょっと、えぇ、ミスター、おじさんみたいなね、さっき言われたんですけど、えー、こんな感じで、はい、やっていきたいと思います。はい。で、今日もコンテンツですね。あの、まあ、雑骨神経痛の症状、えー、腰痛ですね、えー。腰痛であったり、雑骨神経痛であったり、えぇ、ー、まあ、腰部にこう痛みがある場合に、最もですね、 あ大事になってくるのが、臀部の筋肉になります。ほぼほぼですね、あの、腰痛っていうのは、まあ、腰を揉むことなんて、まあ、あまずなくて、臀部の筋肉をどれだけ緩めれるか、あとプラスお腹側ですね、大腰筋っていう筋肉をどれだけ緩めれるかによってですね、痛みっていうのはめちゃくちゃ変わります。大臀筋の、えー、大臀筋をしっかり緩めれるだけでですね、腰痛っていうのは、まあ、ほぼほぼ取れる方、えー、が多いです。なので、 この電筋の中でも、まあ、どこの部分を緩めていくのか、ああ、っていうのがすごく大事で、ええー、今日お伝えさせていただくのは、まあ、大天使の部分ですね。この筋肉っていうよりはもう大天使の部分で、ええー、大天使っていうのは、この腰、えー、と、外側ですね。あの、この青、えー、っと、ごめんなさい。あ、固まっとる。ええー、大腿骨。 まあ、ここで大天使活液法ってこの青に光ってる部分ですね。まあ、このあたりにですね、この骨ですね、大天使っていうえ大腿骨の骨があるんですけども、え、ここにですね、え、例えばこの小電筋であったりとか、この横の小電筋、えっと、ちょっとごめんなさい、固まってますね。えっとですね。ま、例えばこの中電筋、中電筋っていうこの青に光ってる筋肉も、ああ、 えー、っと大天使につきますし、この理状筋っていう筋肉もこの大天使につきます。で、この理状、えー、中殿筋を非表示にさして、えー、この下にある小殿筋っていう筋肉も、えー、大天使っていう筋、えー、骨についてるんですね。 ごめんなさい。かなり見にくいですね。ごめんなさい。えー、この大天使っていう骨につくので、この大天使の周りにこの筋甲欠っていうのができやすいんですよね。この筋肉とこう筋肉がこう重なる部分、えー、筋肉と筋肉がこう滑走してるんですけども、ここに、えー、動かしている時に硬くなることによって癒着が起こります。 この癒着が起こることによって、こう、擦れて、筋甲欠、え、固くですね、固く結ぶってやって、筋甲欠って言って、こう、ダマみたいな、筋肉のダマみたいなのが、できてしまうんですね。その筋甲欠ができたことによって、あなたの、え、腰痛ですね。この伝部に筋甲欠ができたことによって、あなたの腰痛が起こっている可能性があるんですね。あるっていうか、めちゃくちゃこの可能性高いです。あの、腰痛で腰ばっかり揉んでも治らないあなた、え、電気を当てても、非 ッ, ップを当てても、 えー、変わらない。あなたはただただ臀部の筋肉が硬くなってしまっていることによって痛みが起こっている可能性があるんですね。えー、これはなぜかっていうと、えー、腰ですね、腰部、えー、腰骨を一番支えている大きな筋肉っていうのは臀部の筋肉になります。えー、もう真下でその腰骨をこの臀部の筋肉がこう支えてるんですよ。その支えの部分が 硬くなってくると、だんだんだんだんこの、伝部の筋肉っていうのが、その、腰椎ですね。腰骨を引っ張る、骨盤を引っ張る結果になってしまいます。なので、この伝部の筋肉をどこまで緩めれるのかっていうのがすごく大事で、これっていうのはお家でも、えー、やってほしいんですよ。治療で、えー、伝部の筋肉を緩める。プラスアルファですね。あの、お家で、伝部のケアっていうのをやっていただくだけで、全然違いますので、えー、ぜひやっていただきたいなと思います。はい。で、 ちょっと見にくいかもしれないんですけども、えー、大天使っていうのがですね、まあ、ここですね、まあ、腰の、あごめんなさい。横側ですね、横側の、まあ、下から、太ももの下からこう、触っていくと、最初に触れる、えー、骨があると思うんですけども、この骨のですね、後ろ回り、後ろ、この骨の、えー、後ろ側であったりとか、えー、っと、ちょっと上側とか、この周りですね、この大天使の上とか、まあ、ここで筋膜腸筋とか、 に当たるんですけど、筋膜腸筋の部分で重なる、小、え、殿、ー、筋とか重なる部分があるので、このあたりにですね、コリコリ固くなっている部分が、えー、絶対あるので、えー、ここを捉えてほしいんですね。ここ手でもいいですし、ここの親指でですね、あの、くっとこう入れ込んでもらってもいいですし、テニスボールで引いていただいても結構なんですけども、まずはですね、ここの筋甲欠っていうのを、まずまあ、コリコリしている部分をこう指でこうマッサージしてほしいです。 簡単でいいので。で、一番いいのはですね、ここの、筋甲穴っていうのを探して、探ってもらって、足をですね、こう外側に開いていくんですね、外側に。ベッドの上向きに寝る場合は、足をこう曲げてですね、こう開くような感じですね、開くような感じ、開く。すみません、ちょっと僕のパンツが見えちゃうので、あんまり開かないですけども、 えー、汚いので、<笑>すいません。こう開くんですね。触りながら、コリコリを触りながらですね、足を開きながら、こう、動かしてあげるっていうことです。えー、それでですね、じーっとしてるよりも、えー、足をですね、動かしながらやってあげることによって、この筋骨欠っていうのが緩みやすくなります。だいたい最低でも1分ぐらいは、ああ、やってほしいので、自分で一歩1秒、1、2、3、4、5、6っていうふうにですね、あの、1分間数えていただいて、 えー、ここの筋甲血っていうのをマッサージしてみてください。えー、これで変わる方、えー、めちゃくちゃ多いので、えー、ぜひですね、えー、試していただければなと思います。はい。えー、わからない方はですね、またご質問いただければと思います。で、横にですね、ここ、えー、チャンネル登録の欄が出てきてますので、えー、ぜひ登録していただいてですね、えー、僕の、えー、コンテンツ見ていただければなと思います。はい。では本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。